こんにちはズブの素人が MacBookPro を SSD に変えたらこうなるということを見せましょう。用意したのは MacBookPro、Samsung の 1TB の SSD、1 6 k y のメモリーカード、それとクローンを作る機材ですね。あとはこういうスクリュードライバー、ライト。 袋それでは行ってみましょう。